皆さんこんこにちはフォトトジャーナリストの安田夏希ですじめましての方もいらっしゃると思うので少し自己紹介をさせてもらうとフォトジャーナリストというこの仕事なかなか耳慣れないなという方もいらっしゃると思うんですね。 で簡単に説明をさせていただくと写真を通して今世界の中でもちろんそれは日本も含めてなんですけれども今こういう場所でこういうことが起きているこういう人たちがこういう問題を抱えているっていうことを写真を通して伝えていくっていうことが私たちの主な仕事になっています。え今日日日は5月ののの子子どどももたちのことを考える子どもの日ということで。 私自身子供たちの取材をさせてもらうことが多いのでどうして子供たちを取るんですかっていうことを聞かれますえ今日はそのことについて少し考えていきたいと思いますあの世界各地いろんなこう取材をさせていただく中で例えば社会の歪みだったりですとか社会の歪みっていうものが必ず子供たちに向けられていってしまうその歪み歪みというものを子供たちが背負わなければいけない いいううこととを痛感する場面というのがたくさんんあるんですよね。で今でもよく思い出すんですけれども2017年の初頭ですねイラクの北部を取材していたんですけれどもその時はまだいわゆる過激派勢力であるイスラム国と呼ばれる勢力との戦闘が激しい時でした。で救急病院の中に足を運ぶとと次々とこう 傷ついた子供た子ちが運び込まれてくるんですよねでその周りで良くなってほしいっていうことで祈るような声を上げているご家族の方がいらっしゃってで正直どうしたらいいのか体が動かなくなりそうな時でしたでそんな時に一人のお父さんがつかつかっと私の方に進んできて「私はこんな時に写真を撮るな」っていうふうに言われると思ったんですよね。そそしたらそのお父さんが こういうふうにおっしゃったんです。こういうふうにおっしゃったんですよね。お前、ここにいる子供たちが兵士に見えるか、スナイパーに見えるかって、見えないんだったらちゃんと写真撮って帰れって。いや、そっかって、私にはここで写真を撮って伝えるっていうことしかできないんだっていうふうに、その時になって初めて体が動いたんですけれど、それでもやっぱり疑問は えなかったんですよねなぜこういうことが起きるんだろうなぜ子どもたちが巻き込まれなければならないんだろうで残念ながらその病院でも次々と亡くなっていく子どもたちがたくさんいてでそうした子どもたちだったら親御さんたちにとっては自分たちではなかなか声が上げられないけれどもその声を託す最後の手段として自分たちのカメラの存在があったんだっていうことを痛感しました。でこのな ぜ, なぜ っていう疑問を皆さんと一緒に考えたくて私はこの取材を続けてきたなというふうに思っていますで、こういう取材を重ねてきて実感するのは子どもたちって社会の指標だなっていうことなんですよね子どもたちの表情を見ればその社会がどんな姿をしているのかっていうことがわかるしで、子どもの表情を見てその子どもたちの笑顔がない社会というのは決して豊かな社会とは言えないんじゃないか ということを感じてきましたでそれは中東の紛争地だったり不安定な状況にある地だけではなくて日本でも同じことが言えると思うんですよね。で今日は子どもの日ということでぜひ私たちの身近にいるあるいはそのこの社会で生きている子どもたちの表情を私たちはやっぱり改めて見ていく日にしていきたいなというふうに思っています。ももしそんな子どたたちの表情が曇っていた時に 身近な限られた人たちにそれをどうすればいいのかっていうことを背負わせるんではなくってで子供たちの問題っていうのは大人の問題でもあるんだっていうことを自覚した上で私たち広く手を携えることができればというふうに思っています以上安田なつきでしたまた皆さんに声でいろんなことを届けていきたいと思いますご視聴ありがとうございましたチャンネル登録やご評価をいただけますと幸いです